はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はいつもと違います。まあ皆さんね、見えているんですけども、今回コラボ動画ということで、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい。せーの。プリントチャンネルハロー佐々ですアゴイム翔ちゃんパンダお願いします はい、といととうこと で, でも先ほどね、はい、もうプレッドチャンネルさんの方で<笑>バカでかいラーメンをもう食った後なんですけどう違って、ね、<笑>はい、えーはいえー、と引き続きねあの、はい、僕の方でもあのお願いしますということでやっぱり僕のチャンネルなんで、はい、大食いした後に申し訳ないんですけどまた大食いもしくは早食いをしてもらおうかなとんー、はい、お任せあれですき<笑><笑>今日の企画で用意したのが、はいはい、こちらでございますはい 月屋さんの特盛牛丼なんですけど大食いをしてしまうと僕ダントツで勝っちゃうと思うんですよでもこれ言い分で戦うために月屋さんの牛丼特盛一杯を早食い対決でお願いできればと思っておりますただこれ早食いでもおそらく僕は勝っちゃうと思うんですよなんで今回はハンデマッチとして死ぬほどラーメン食べたく後なんでお腹いっぱいからこれを食べるということで<笑>なるほ相当ハンテンだ ありがとうございますこのすき家さんの勝負はお二人なの で,、はいはい、でよろしいですかね、まあ、私たはさっきラーメン食べてない組なのでな、ね、ただまあちょっと早食い喉に詰まったりとか、うん、危険な可能性があるので、はい、生卵も用、は、意、い、しました、はいはい、使うか使わないかは自由で構わないので一、はいまあ、人この一杯につき2個までということで用意、はい、させていただければと思いますホ、はい、本当今塩分取りすぎて口パッサパサで何 も, <笑>何も うちらは勝利に近づいてま す, ようそうですから任せて牛タンとか飲み込めない感じがするんで<笑>うちらよく一口大食いってやってるんですよ、はい、あるものを一口で食べるっていうんですけど、はい、もうプリンツチャンネルの中で、はい、奥行きのサスケ飲み込みのパンダって言われてるぐら い, い, い<笑>ナンバーワンナンバーツーなんですよだから早食いに関してはすごい、はい、うちらの得 な, なんですよ勝ちにきました、はい、だ, か だ, かだから負けた時のコメントも用意しおいてもらったかもいいですねかりましたと、はい、いうことで、えっと、今回お二人が挑戦していただけることなんですけど はい、先攻はどちらからはい私が行きます先に行ってもし負けたとしてもビビらすってとこまではいくい精神的にまず追いやるはいわ、うん、かりましたじゃ あ, あ, の、まあ勝負なんでね、はい、僕も、まあ、ちょっと手負いではあるんですけど、はい、負けないように頑張らせていただきます <笑><っ><笑><笑><笑><笑><笑><笑>こんなにあっすごいなウィットさんの方がで取った元気はもうないです<笑><笑><笑>まあじゃあちょっとそんな中ですが、はい、早速勝負の方お願いします。お願いたしま す, お願いします で今回、あの、僕の方はノーマルの牛丼の特盛り、はい。で、大介さんの方は、ゆだくになってます。ちなみにこれ、生卵は使えますか、はい、そうですね。何個使えますか自分、つゆだくなんで1個にしく1個で、はい。わかりましたじゃ。2個入れようかな、やっぱ。2個入れます。<笑>これは、 あの、食べてる最中に入れるいやもう食べてる最中でも、はい、もう開始前でも、はいまあ、溶いててもそのままでも大丈夫入 れ, わ入れといてもいいんですかもちろんもちろんえじゃあちょっ と, ょっとっ入れとこうかな絶対そっちの方が絶対いいよね最初食べてる邪魔になるかもしれない後半の方がチュルルルって味わってる暇ないんだよ絶対味わってる暇ないんだよ絶対<笑> 紅生姜も入れますこれを半分だけ入れて、うん、半分まだ違う味があるんだっていう楽しみでなるほど資格と味方も楽しみでそうですおまかしながら僕は生ン、ま、かけといて、はい、もっと脳を楽にしたいとてことですスルるいけるんだっていうなるほどおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおい スタートきますいすごい速い ど, どっちもペース早い向<笑><笑>これはもう。いいいい もう3分の1しか残ってないですい。スー 俺人るでかっこいい入れてぐらい早かったよ。 でででででででししょサスケののえー言っっっててたたこううんすすすすごいい流れライフがねねねかかけ込むピーで一緒ななよよ、うん、も、流れ込む入ってる量でしょ口にこうう4分分らいが一気であっ<笑>最初は三半ま吸、ね、<笑>そうですね。<笑><笑> いやも う, もう無理ですよ。<笑>でも相当早いですよ。すごいですよ、ね。そいあのこれちょっといけるかもって。 思ったんですけど、<笑>皆さんの注目がだんだん折れちゃって、<笑>ラスにって<笑>それが問題で感動するんで<笑><だ>、ね。<笑>これでもパンダさん次やるでしょ。<笑>はい、一回見といて得かも。確かに。話し方がするも。そうそう。このスピードですね。あのこれ以上スピード上がることは多分絶対な い, のでいや。そうですよねー。<笑>だからあのスピード後半行けるんですよ。後半は箸にずっと肉が刺さって。<笑><笑>肉がもうめちゃめちゃいいよ。えー、あれがスプーンみたいになって、<笑>にって<笑>逆に入ってくるからね。そう、そうなるほど。 すごいよね。あれすごい。それやるわ。<笑>それこそ肉負け。ちょっと舐めてたな。うわすごいな本当。ありがとうございました。<笑>すいません。す, すぎる。 はいということで、えー、早速2戦目にまいりたいと思います。はい、2戦目はパンダさんということで。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもさっきあの、聞いてたら、あの、ポ、は、イ、い、ットチャンネルさんのリーサルウェポンっていう話を聞いたんで。早食いは早い方だと思う、はいます。<笑>今日何も食べてないですもんね。何も食べないんだよ。1 <笑>食目。はい、1食目です。あ、かん、はい、これ負けそうかな。<笑><笑>卵を使います。ほん2個を使われると。はい。じゃあこ2個。<笑>どっちが どうもな動物かうスカルもパンダ<笑>あどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうえ え, えまだあるんでうか作戦が、ま？しまっどやっちゃった。<笑>全体じゃなくて、はい、半分側は多めにかけたいと思うんですよ。前半はまだ楽なので、どうもどうもど半もどうもどうもどうもどうもどのもどうもどうもどいも、ま、いうイメトレイメトレ。イメトレ 強強そそううめめちちゃゃラスカル vs パンダよーいスタいただきま す, きます頑張ってよいいよ<笑>いやいよ。 でもね、苦しん卵のほを先にいってる。 い, い よ, い, い, よ, い, い, よ い, いよ。そこから、うん、そほららいいいい終了うう危なっゃあとわー 最後、米が残っちゃったんですよ、炊け込めなかった、あのスプーンできなかったでも、やっぱ途中、何回かチラ見したんですけど、正直、あちょっと負けるかもってぐらい、やっぱ早かった、ね、追い込んだ、<笑>いやー、でも、早すぎる、ラーメン5人前食べて、一発、特盛って、全然、出ようじゃない。<笑> めめちゃめちゃゃほんとにいでしすも話してこな僕<笑><笑>の動画の方はちょっとここら辺で締めたいと思います是非ねあのプリットチャンネルさんの方でも、えー、ラーメンの大食い対決しております概要欄に記載の URL ページの方から、えー、飛べますので是非そちらも皆さんご確認ください は, はい、はい、ということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いします じゃあね、何, だ何だろう<笑>